LED はあの極性があるので、ぐるぐるぐるぐる、こう、チラチラチラチラこう、これがエナメル線ですね、エナメル線でコイルに、コイル状に巻いたもんですね、フィルムケースとかね、あの乾電池なんか使って巻いたりするんですけども、このエナメル線の両端に LED がこう接続されているということですね。 でこちらにあるのがネオジウム磁石なんですけどえっとあ ら,、えー、あらかじめですね結構あのゴージャスにたくさん使ってみたんですけどもタコ糸で飛ばないようにねこう気をつけてもらってこれあのいわゆる分分ごまですね分分ごまの原理で。 ネオジウム磁石をですねこのコイルの近くでこうぐるぐる回すとそうするとこれ磁界が強制的に変化しますのでその磁界に逆らった電流がこう流れて LED が光るというねそういう原理になりますね。そんなにはですね大きな電気が流れないので。 近づけないと光っているのが分かりにくいんですけどはい、えー、電流と磁界の関係現実験だったんですけど あのコイルにね電流が流れる場合ですね、えー、こっちちょっと無視してもらってこ う, いう電池かなんかつながっていってね、えー、コイルのこの、えー、ストックかいてある部分もちょっと手前になるようにですけどこういう感じですねいわゆるあの右右の法則ですよねコイルオーフィン 電, 気電流が流れた時に親指の方向、ね、青で N って書いてありますけどね次回は「 こっち親指の方向、コイルをこんな風に、全体ですね、コイルをこう、コイルを軸に考えると、こんな風な磁界が生じると。こっちのお尻の方がね、四極になるわけですけれども、この、これがまあ、基本の状態ですよね。コイルが作る、コイルに電流が流れてきて作られる磁界の方向であると。 あのの磁石を近づけたらどうなるかって話ですねでここに、まあ、LED 一応書いておいたんですけども、えー、回路を閉じ た, おおい た, じょ閉じた状態であの磁石を近づけるとで仮にこの、えー、近づけられた磁石 の, あの磁界がですねこっちが N 極だとするとこの N 極を遠ざける力、えー、N 極と反対の極つまり N 極を反対 遠ざけるようにこっちが反発するようにですねここも n 极になるように、ね、わざとこの近づけられて n 极に反発する方向に電流が流れて磁界、まあ、が作られて作られるとでこの n 极近づけられるとその n 极が生まれる方向に。 反発してですね、えー、反発する方向に電流が流れるということですねまた逆にこの磁石を遠ざけるとえ遠ざける と,、えー、とさっきとそれとも逆にです、ね、近づける遠ざけると逆にこう引きつける方向にまた逆の電流が流れるということが起こるんですね、まあ、いわゆる電磁誘導電磁誘導という現象なんですけども えー、と実験ではねあのこの LED ですねあの青い LED がつな、えー、がってたんですけども、えー、電流が流れた時に、まあ、発光するとで近づけたり遠ざけられたりねぶんぶんごまの原理でぐるんぐるんって、ね、こう引っ張ってねあの周期的に N 極磁界の向きがくるくる変わるんですけども LED はあの極性があるのでその。 決, め決まった方向にね電気が流れた時に発光するんですけどそれが断続的にぐるぐるぐるぐるこうあの時間が変わってえチラチラチラチラこう消えたり消えたりことが見えるわけですねこれは失敗例なんですけど、えー、エナメル線にこう絡みやすくなるのでその間にアクリル板とかガラスを 置くといいと思います。